えー、とそれではあの今日なんですが、あの実はきょうはあの、えー、と宿かり祭ということで、皆さん、とても数学の授業どころではないという人も、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、あのなるべくですねこうささっ と,、えー、とうまくできるようにしたいと思いますので、えー、頑張りましょう。それで、えー、と今日はあの、教科書24ページの、えー、と下半分 の, の例題 1.4 ですね、これ全部は説明できないんですがあのこの、まあ、要点だけちょっと説明して、えー、授業を始めたいと思います。 でえー、とこの例題ですね、これは正、あ、方、のーまあ、行列に関する一つの性質を記述しているものですけれども、一応書きますと、す、え、べ、ー、ての正方行列は、 まあ、対象行列と交代行列の和に、一通りに表されるというふうにこう書かれております。で、えー、とまずあの最初にお断りですが、の今日は時間の都合でこの証明はしません。ただし とまあ、この主張についていくつか解説をしたいと思います、えー、と実はこ の, です、ね、あの命題はあの2つの事実を主張しているというところに気をつけてくださいでその2つなんですけれども えー、と1つ目は、すべての正方行列って言っていますから、すべての X ですね。N 行、N 列のこう2位の正方行列としましょう。こういう2の X に対して、対称行列。 まあ、A ですね。対称行列 A。これも N 行 N 列の正方形列なんですけれども、対称行列 A と、交代行列 B。これも N 行 N 列ですね。これが存在して、で、この X というのが、 A と B の和に等しくなると。x イコール A プラス B が成り立つと。ということで、まずはあのこういう2つの行列が存在するということを言っています。これが1点目。 でえー、と次に2点目なんですけれども、えー、と2点目なんですがうんと、この同じ x ですね、この一の x に対して、まあ、1番ではその、まあ、こういう。 我が X に等しくなるような対象行列 A と対象あ交代行列 B が存在するって言っていたんですけれども、この丸一番で出てきたその A、B とその別にですね、別にその X イコール A' プラス B' を満たす。 対称行列ですね。A ダッシュは対称行列、対称行列 A ダッシュと交代行列 B ダッシュが存在したとしましょう。 でこのとき、まあなんか A, A と B とは別になんかこういう A'B' がもし存在したとするならば実はこの A' っていうのは A に等しくて B' は B に等しいですよと。ですので、まあ、こういうですね丸1の条件を満たすあの対象行列 A と交代行列 B というのは 実はただ一通りの形に書けると言っているのがまあ2つ目の事実ですね。これを数学では一位性と言います。えー、と英語ですとあのユニークネスと言います。で、この数学で の, このユニークというのは、一般の英語のユニークとはちょっと 一般もしくはその日本での英語の和製英語のユニークとはちょっと違った異なる使い方をしておりましてで一般にはそのユニークというのは何か特徴的なとかあのそういう意味合いで使われることが多いと思うんですけれども数学におけるユニークというのはあのただ一通りにというふうに使い方になりますあの一時的にとかそういうある性質を満たすものはただ一つの形で書けるとかただ一つしかないとかそういう意味でこのユニークというのを数学では使いますのであの注意 してくださいま あ, あの、日本でっていうか、つくばで数学の授業をやってる限りはその、まあ、たまに数学の先生でユニークに決まるっていう言い方をする人はいるかもしれませんが、まあ、大抵の先生は多分、一時的に決まるといったのは日本語で説明すると思いますので、あまりこう誤解を受ける心配はそれほど大きくないんではないかと思います。はい、えー、こでですね、まずこの命題がこの2つの事実を。 説明しているということに注意してほしいと思います。でそれから、えー、ともう一つですね、そのこの例題あ、この命題ですね、例題 1.4 の証明の中で、存在することを示せっていう、示せっていうですねあの、結局存在することを示せっていうふうな問題なわけですね、えー、言われてるわけですね。でこの丸1のように こういう条件を満たす対象行列 A と交代行列 B が存在することを示しなさいと。で、えー、とこういう存在を示す問題というのは多分これから数学の演習問題であのたくさん聞かれることになると思いますがその時にどういうことをすればいいかっていうのを一言述べておきます。で、存在の示し方ですね。でこれは主に2つの方法がありまして。 一つは、す、え、で、ー、に、まあ、あるもの、まあ式、式ですね、式などから、まあ、実際に答えとなるものを、まあ、構成すると。 まあ、すなわちあの、作りなさいってことですね。で、うんとこの例題 1.4 の場合は、その対象行列と交代行列は実際にどのような形で作られているかといいますと、あの教科書の例題 1.4 っていう行の下に回答っていう行がありますけれども、その回答のところに、行にありますように、えー、と例えば、あの対象行列は、 えー、と2分の a プラス a の点値行列として作る。それから交代行列は2分の a マイナス a の点値行列として作るというように、この場合、x ですかね。この場合は、例えば、この例題ですと、a は2分の x プラス x の点値行列とすればいいし、b は2分の x マイナス x の点値行列とすればよいと。 いうように実際にこう作ってしまうんですね与えられたものから。というのがあの一つの手段です。ですので何か存在することを言いなさいと言えば言われたときには何か作ってほらこうすれば で, できますとでそれはこの状況を満たしますと言えばそれはあのちゃんとした数学的な答えになります。というのが1点目ですねで。もう一つのの存在の示し方 これはあの、まあ、どちらかというとその、まあ、1年生ぐらいの数学ではそれほど一般的ではない一番ほど一般的ではないかもしれないんですけれども、えーとまあ、存在しないと仮定して矛盾を導く。で えー、とこれはその 何, 何, 何ていうやり方かというと名前がついていましてあの入り法と言いました、えー、ともう一度言いますと何か 存, 存在することを示しなさいって言われたときに2番目の方法ではまあこれこれが存在しないと仮定するとでそうするとおやおやおやお や, おやっとこう数学的な議論を積み重ねてえとそれ以前の何か そうですね、問題が出された時の過程ですとかそういったものが実は成り立たないとで矛盾するとそれはなぜかというとあのこの今問われているものが存在しないと仮定しただろうというふうにしてあの矛盾を導くというのが、まあ、もう一つの存在の示し方ですで、まあ、これはちょっと若干その、まあうんとまあ、難しいと言いますかそのやっぱり問題の出された数学的な背景ですとか それから目的などに応じて、まあ、この存在の示し方っていうのをこう使い分けていく必要があるかとは思うんですけれども、まあ、線形代数においては、まあ、少なくともその皆さんがこれから解いていく演習問題においてはほとんどの場合はこの一番 の, あの既にあるものからその条件を満たすものを何らかの形でこう作るということであのアプローチ、えー、できるのではないかと思いますので、えっと、まずそういった まず存在の示し方には、この数学ではこういうさ通りのやり方があるということを知っておいた上でえで、それぞれどういうアプローチでできるかっていうのを考えてみると良いのではないかと思います、はい。ここまで質問ありますか。はい。それでは。えーと あとですね、あの行列の、特殊な行列のいくつか定義が残っていますので、それをしていきますと、えー、とまず上三角行列と下三角行列というのが、 ありましてで、えー、とちょっとだいぶ時間的に制約がありますのであのちゃんとした定義の文章はあのここの番書では省略しますが講義ノートの方には書いてあります上三角行列は、えー、と N 行は N 列の正方行列で この対角成分から、まああのー、より上の成分だけは非ゼロで、対角成分よりも下の成分は全部ゼロのような行列ですね。こういう行列、まあ、だからゼロでない要素がこう、あのー、上の三角形のような形で存在しているので、上三角行列と呼ばれます。で、えー、と逆に下三角行列の方は、えー、とやはり N 行 N 次 の, の正方行列なんですけれども、 えー、と上三角行列は逆にその対角成分よりも上の成分が全部ゼロということで非ゼロ成分が、まあ、このような、えー、と下の三角形のようなあの、まあ、対角成分より下の三角形の、まあ、形状をしていることから、まあ、下三角行列と呼ばれます。 まあ、この辺はこのぐらいのイメージでいいかなと思いますが大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、これで一応ちょっと時間かかったんですが、セクション 1.5 はおしまいで、次に教科書25ページの。 えー、1.6 節の行列のブロック分割に入ります。 えー、それで、一応あのまあこの説もあの事実をさらっと、なるべくさらっといきますけれども、ポイントとしては、2つありまして、1つはその行列をいくつか の, あのブロックですね、ブロックって小さい行列に分けて扱うことが1つ目 で, で、2つ目はそのブロック分割した行列の積を、のの各ブロックをですね、普通の行列の成分のように扱って計算できると。その2点 を押さえてておいいくださいで、えー、とまずそのブロック分割を扱うためにの、まあ、教科書とはちょっとあの順番が逆なんですけれどもまず商業列というものから定義をします。 ただし、ここもちょっと時間の都合でですね、あの商業列の定義の全文はあの講義ノートにありますが、版書はしません。その代わり、このある例を出して商業列って、まあ、こういうもんですという話をしたいと思います。えっ、ー、と、今、A がですね、えっ、ー、と4、4行3列の行列としましょう。A11、A12。えー、ちょっと、 あの要素を成分を全部書くのが面倒な人はあの適当に省略して書いてかまいません。えーとまあ、こういう、えー、と4行3列 の, あの行列としましょう。 でこの時にこの行列 A からですねいくつかの行や列を抜き出すことを考えます。でこの例ではまず行として第1行と第4行ですね。 それから、えっ、ー、と、列として、第1列と、第3列を抜き出してみましょう。で、まあ、こういうですね、行と列をいくつか選んでですね、で、選んだその行と列の、 その両方に属する成分をこう上げています。えっ、ー、と、今ですね、えっと、第1行と第1列を選びましたので1、11成分を選ぶ。それから第1行と第3列を選びましたので1、13成分を選ぶ。あと次に、第4行と第1列を選びましたので4、41成分。最後に、第4行と第3列を選びましたので4、43成分を選びます。で こうして選んだあの成分をこの選んだ順番にこう 上, 上から並べるで左から並べるっていうことにします。ですので、えー、とまず11成分を並べてその右側に13成分を並べると。で11成分の下に、えー、41成分を並べてその右側に43成分を並べると。 でこのようにしてその、まあ、この場合ですとその A から2 行, 2行と2列をあの取り出した22型の行列ができます。で,、まあ、でこのようにその、まあ、与えられた行列 A からですね その特定の行や列を選んでそこに属する選んだ行列に共通に属する成分を取り出してその順番で並べた行列のことを A の商業列と言います。ですねこの場合はこの行列が A の商業列ですね。で、えー、と皆さんお気づきのように その A の商業列、今与えられた行列 A に対してこの A の商業列というのはただ一つではありません。これはたまたまこの A から第1行と第4行、第1列と第3列を選んだ場合の商業列はこうなるということですね。で、商業列の選び方はこの他にもいろいろな選び方があるということに注意をしてください。それからえともう一つはこの行と列の選び方はですね、 あの行がもう飛び飛びで選んで、列も飛び飛びで選びましたけれども、別にいつも飛び飛びで選ばなければならないということはありませんで、例えば第1行と第2行を選ぶとか、それから第3列と第4列を選ぶとか、あるいは第1行だけ選ぶとか、そういったあの連続した行や列を選んだりすることもできますし、ああただ一つの行や列を選ぶこともできます。ただし注意しなければならないのは、その A の商業列を作るときにはあの選ぶ行選ぶ列とも最低1行もしくは1列は選ぶ必要があるということですね0列選ぶとか0行選ぶということはできませんとりあえず1行以上の行から列以上の列を選んであの A の, あの商業列を作ることができますここまでよろしいでしょうかはいで大、えー、と今がちょうど時間的に今日の授業の折り返し地点ですので せっかくカメラがここに回ってきたので、ちょっとこれを写してもらいたいと思うんですけれども、一応ですね、今日う皆さんが矢野り祭で出店されるえとお店の看板をですねここに置いてもらいましたので、多分えあ、ひっくり返しますか、裏もあるそうで、こちらタピオカですよね、それから裏はチみミだそうですね。ということで、残念ながら、この録画を、 公開するのはあのこの宿かりんの後になってしまうかと思いますが、<笑>まあ、多分あのー、映像に含まれますので、末永く記念に残るんじゃないかと思います。はい はい、それでは、えー、とこの説の中心になるブロック分割というのをやりましょう。えー、とまず A 行列 A ですねこれを、まあ、M 行 N 列の まあ、行列としますでこれをまあ数のようなって書きましたのでこれから下の方に図を書きますけれどもえ下の図のようなまあ小行列のえ組み合わせで 表しますでとそのこれから書く図はですね一応あの教科書の25ページ の, あの真ん中ら辺にあるその A の成分をっていってこうマス目がいっぱい書いてあって A の11とか A の12とかが書いたらこの図をこれから書きますのであの皆さん教科書が あ, るありますから無理して写す必要はありません。えっ、ー、と。 A の 1S か。えっ、ー、と、横、すなわち列の方向には A の 1S まで書くんですね。それから A の21、A の22点点点ときて A の 2S と。それから縦、両方向には A の R1、A の R2 点点点ときて A の RS と。 まあ、こういうふうにその行列 A をですねあの小行列に分けるっていうんですね。でその分けた時 の, その行と列の値がそれぞれ何行何列になるかっていう と, えと列の方は左から順番に N1 列 N2 列ときて一番右が NS 列と。 それから行の方は上から順番に M1 行 M2 行同じようにして最後は MR 行と、まあ、こういうその小行列のえと集まりに分けるということです。でこの時に この A の商業列、えっと、ここの図では A のまあ IJ と書いて、そのまあ I は1から R の範囲を取り、そから J はまあ1から S の範囲を取りますから、その合計で、ここにある A の商業列っていうのは、全部で RS と あるわけなんですけれども、こ, のこれらのこの RS この、A、AIJ と呼ばれるものを、商業列を A のブロックと呼びます。でそして、 この A のブロックをですねその行列の成分のようにしてえとこれでその下の式を書きますね。 行列の成分のようにして書くわけですね。まこれもあの教科書の同じページに書いてありますので、無理して写す必要はありませんが。 まあ、上の図はただ単にその A をですね行列 A をそのいくつかのブロックに分けてそのブロックを並べたものだったんですけれども実際にはあのこの分けて並べたブロックをその行列の成分のようにこう書くわけですねで新たにこう括弧でくくってしまうとでこれをですねこのような表し方をこう表して でこれを行列 A のブロック分割 と, と言います。 何か質問ありますかまあブロック分割はその与えられた行列 A に対するそのブロック分割というのはもういろいろなブロック分割の仕方があります例えばその何もしないというのも一つのブロック分割ですよねあの A 自身をあの1行1 列, のブ 1, 1列のブロックに分けるというのも一つの A のブロック分割と見ることができますであとはえっと その反対の反対に極端な例としてはその A をですねあの成分ごとにブロック分割するっていうことも考えることができてその1行1列の行列をあの、M、RS 個か MN 個を並べたブロック分割というのを書くようなことも考えることができるわけですね。でま あ, あの通常はそういう極端なブロック分割っていうのはあまり意味を持ちませんからあの通常はその 与えられた行列に応じてそのブロック分割をしたご利益が得られるようなブロック分割でもを適当に行います。で、えー、と次にですねこのセクションで述べていることはそのあるちょうどよ い, いブロック分割をするとその行列の積の計算が非常にあの楽に行われる場合があるという話題です。 これを一つの命題として書いておきます。えっ、ー、と、A を、ああ、教科書ではですね、うんと、教科書26ページ、ちょっと前ですかね、25ページの下から2行目ぐらいから文章が始まってますの、ね、で、そちら見てみてください。 図の式の方は教科書26ページの一番上に書いてあります。で、えっ、ー、と、明題としましては A を M 行 N 列の行列として、それから B を N 行 L 列の行列とします。で、えー、とここでまず注意していただきたいのは、A の 列の個数とそれから B の行の個数が一致しているというところに注意してください。えー、とそしてさらにその A と B のブロック分割を考えるんですけれども。 まあ、A と B のブロック分割においでといった瞬間にえと先ほど左側の黒板で書きましたように A や B を あ, のあんな形でブロック分割するんだなということをちょっと思い浮かべてください。で、えー、その A と B をブロック分割したときにこの A のまあ列の分割とそれから B のの 行の分割がえー、とともに N 1 N 2点点点 NT であるとすると。 えー、とこの書き方はちょっと先ほどはちゃんとした定義をしませんでしたけれどもどういう意味を表すかという と, うーんと A の列の分割がこの形であるというのはその A をブロック分割したときにその列の分割の個数が全部で T 項に分かれていてでそしてそのそれぞれのブロック の, あの列の値がですね 第, 第1番目のブロックは N1 列。 第2のブロックは N2 列以下同様で、あの第 N、あ、あ T 番目のブロックは NT 列というふうになっているということです。で、えっ、ー、と、まあちょっと分かりにくいと思うので、その教科書にあるような式を書いてしまい、先に書いてしまいましょう。で、A をブロック分割するんですけれども、 A の11、A の12から A の11でこれもあの実は教科書26ページの一番上の式ですので、えー、と無理して写す必要はないんですが、あの教科書にないことを事項を若干追加するのであの注意してください。A の21、A の22、点点点々 A の21ですね。 で、えっ、ー、と、A のブロック分割は、えっ、ー、と、行方向には S 個に分けます。で、まあ、こういう形に分けるわけです。で、えっ、ー、と、先ほども述べましたように、この A の列の方向のブロック分割が こ, この形であるというのは、まず A を列方向には T 個に分けますと。で それぞれのブロックの列の個数が、ここ、A1 が、これが N1 列、N2 列、同じように NT 列になってますということですね。それから、あと、えっと、B の方なんですけれども、えっと、B も似たような形で、えっと、ブロック分割をするんですが、うんと、 今度は B の方はあの列方向には有個のブロックに分けています。で、行、えー、の方向にまあ低個に分けるわけですね。 こういう形に分けましてで、えー、と B の各ブロックの行数が、えー、と1番目は N1 行2番目は N2 行以下同じようにして一番下が NT 行というふうに分かれますでここまではの教科書に書かれたあの図 もしくはの通りなんで、すねで、えー、とこの次にその教科書にない情報をいくつか追加します。えー、とそれは、えーと、まだ A の各ブロックの行の数、それから、えー、と B の各ブロックの列の数をこれから書いていきます。えっ、ー と, えー、と、教科書は特に定義がないので、A の各ブロックの行の数は上から、まあ、M1 行、M1 行、M2 行として一番下を MS、行としましまょうでそれからあと一方で B の各ブロックの列の数は左から順番に L1 列 L2 列として一番右側を LU 列としましょうまずこういうあの 行列 A と B をですね、こういう形のブロック分割にするということに注意してください。で、もう一つ注意する点は、この A の列の分割の仕方と、列のブロックの分割の仕方と、B の行のブロックの分割の仕方が等しいと。えー、すなわち、A の列の 分割ブロック分割の個数と B の行のブロック分割の個数が等しく、かつ、えー、っと対応する例えば A の一番左のブロックと B の、えー、っと一番上のブロックの行数と列数ですね、がそれぞれ等しいということに気をつけてください。 でそこで何が言えるかというとこの A と B の積を計算するとですね、まあ、行列これ A と B の積を C としましょうこの C イコール AB というのは、まあ、以下の形のブロック分割で表されるというものが まあ、この命題の主張ですえそのブロック分割を、教科書でも、その1、2、3、教科書26ページの4行目に A、B イコール、ほにゃほにゃって書いてるえとブロック分割ですけれども。 C の1、1、C の1、2から列方向には U 個のブロック分割が表されて、になっていて同じようにして C の A 行方向には S 個のブロック分割になっていますね。全部で S×U 子のブロックに分かれると。でそして、その、それぞれのブロックの行と列の数なんですけれども、えっ、ー、と、列のブロック分割の列数というのは、えっ、ー、と、左から順番に L1 列、L2 列とあって、一番右が LU 列。それから、えっ、ー、と、各ブロックの行数は、 上から M1 行、M2 行で、まあ、一番下が MS 行となっていまして、で実はこれ、どっかで見たことあるなって、こうピンとくる人がいるかと思うんですけれども、この行、各行のですね、この行数っていうのは、この A の、行列 A の各ブロックの行数。 が現れますでそれから、えー、と列に関してはこの列の各ブロックの列数というのはこれ実は B の各ブロックの、えー、列数が現れます、えー、そしてこの各ブロックのその積の結果について一番重要な事実がこれから述べられるんですけれどもこの C のブロック分割の各成分ですね C の ij えっと i は1から s でそれから j は1から u の間を取るんですけれどもこの C の ij ブロックというのは実はえっと a の i1b の ij プラス 点点点プラス A の ITB の TJ ということで、その、このパターンってその、どっかで見たことあるよなって思い出す人は、あの、懸命だと思いますが、その、これ A と A のですね、えっと、大愛行ブロックですね。A の大愛行ブロックと、それからえっと B の 第 J 列ブロックのそのブロロッッククののの同士の積のになってるんですね。ですので、えー、とどういうことを言えるかっていうとこれあの A と B の各ブロックをそれぞれ A と B の行列の成分と思ってこう積を取ったものと同じだと思えば計算ができるっていうんですね。そこが一番大事なところで。 えー、っとですのでそのブロック分割された行列の席が実はその行列の各ブロックを行列の要素のようにして扱ったあの扱って席を計算できるというところに注意してください。えー、っとまず、えー、っと今話をした事実に関して何か質問ありますか でえー、とじゃあ、あのまあ、あのこの詳しくですね、このブロック分割の席についてはまたあの演習の授業などで復習していただきたいと思うんですが、あの実はこれ、照明を見ようと思ったら、少なくともこの教科書にはちゃんと照明が載ってないんですね。で、ほに照明が載っている教科書はないかなと思って、僕の手元にある何冊かの教科書を見たんですが、照明は省略するとかですね、照明は演習問題にするとかいう本ばっかりで、 あのちゃんととした照明がが載っているる本を見つけることができませんででしたですのであの皆さんもしあのこの命題の証明をちゃんと載っているあの資料を見つけたら教えていただきたいんですけれどもまあないなきゃしょうがないんでとりあえず自分でちょっとゆあの証明を考えて書いノートに書いておきましたのであのそれは僕の講義ノートに書かれていますのであの、まあ、ちょっと関心のある人は後であの。 読んでみてください。まあ、多分あの、演習問題としてはあのいい問題なのではないかと思いますがあのやっぱりわからないという人にはもう少しちゃんとサポートした方がいいかなという気もするので一応自分で証明をつけてみました、えー、ここまで質問ありますか はいえー、これで一応 1.6 節の行列のブロック分割は終了 で, であと残り10分ぐらいなんですけれども 1.7 節の生息行列をやっておきます。 で一応あの、時間の都合で、あのここではですねその、生息行列の定義とか、それから、まあ、大事な事実の内容だけちょっと押さえておきますので、一応ちょっとそのつもりで聞いてください。えー、とまず最初にですね、こう教科書をつらつら読んでますと、何気なく書いこう大事なことが一つ書いて ありましたので、それを一つ命題として書いておきますけれども、まあ、E、これをまああの、N 行、N 字正方行列としましょう と, と、まあ、N 字の 単位行 列, 位行列これ EN と表しましまた。単位行列は皆さんよく知っていると思いますが対角成分だけ1が詰まっていてあとの要素は成分は全部0の行列ですねでしかもこ の, この行列の成分の表し方としてはクロネックカのデルタと呼ばれる記号を使ってデルタの iJ カッコというふうにして表されたこともあります あの思い出してみましょう。でこれに対してえ、えっと A かける EM も EM かける A も、まあ A が成り立つ。一応ここではあの証明は省略。 しますけれどもあ、まあ、こういう事実があるということを抑えておきます。で、えーとまあ、この EN が単位行列と呼ばれる、まあ、ゆえんの一つと見ることができるわけですね。と例えば、えーとまあ、あの数の世界ですとあの1という数はよく単位元と呼ばれるますけれども。 それはなぜかっていうと、その他のどんな数にかけても、うん、例えば A という数にその1をかけても A が得られるわけですよね。だからそれと同じような役似たような役割をこの単位行列っていうのはも、性質を持っているということで、まあこれが単位行列と呼ばれるゆえんの一つなのでと言えると思います。で、 このセクションで一番大事なのは、次のて言葉の定義です。言ととしましては、生息、もしくは生息行列、それから逆行列という2つ の, あの概念が定義されています。 えー、A. をですね、あの N. 字正応行列にします。この A. に対して、ある。行列。B.。これも N. 字正応行列が存在して。 えー、AB イコール BA これが等しくてしかもこれが単位行列に等しくなる。でこういう式が成り立つき A は正則である。 もしくは、これは A は生息であるというのは、A の、A に、行列 A に関する性質として生息であるという言い方です。それから、もしくは、A、行列そのものを、生息行列。と言います。で、さらに、 このとき、この B を、行列 B ですね、この行列 B を A の逆行列と言います。 この逆行列、生息行列に関する性質なんですけれども、それは定理 1.4 という定理が、教科書の28ページにありまして、これ、2つの事実が述べられているんですけれども、 えー、と1つ目は、えっ、ー、と、生息行列の積もまた生息行列ですという性質で、まあ、A と B が、まあ、N 行、N 列、N 次正方行列で、これらが共に、まあ、生息ですと。そうしますと、実は積、積 AB も、 また正則です。えー、と、それから、えと、AB の逆行列は、えと、B の逆行列と A の逆行列の席になります。というのが、まず1点目。それから、 2点目は、生息行列の逆行列もまた生息行列で、A が生息ならば、A の逆行列も生息で、A の逆行列の逆行列は A 自身になるというのが2つ目の。 ですみません、えー、と実はです、ね、この逆行列の定理と今の定理の間に一、1個大事なことを言うのを忘れていました。 これから述べる命題を今の定理 1.4 の前に入れていただきたいんですけれども A が正則でそれから B と B' が共に A の逆行列であるならば B と B' は実は等しいと。すなわち、A の逆行列はただ一つに定まると。ということが言えます。で、これでこの A の逆行列のことを A のマイナス1乗という記号を使って A インバースというふうに表します。 ということは一応大事なことだったんで す, すいません、抜けていましたので補っておいてください、えーと。あと、最後もう一つ、これでおしまいなんですが、えー、最後に言えることは、えー、と A の点値行列ですね。A, の A が正則、まあ、ならば、 A の点値行列も正則ですよと。しかも、A の点値行列の逆行列っていうのは実は、A の逆行列の点値行列に等しくなるということも言えます。で、まあこれを。 このカッコを外して t、a インバースという記号で、まあ、この教科書で表すとしています。<音声>えー、ということでなんとかチャイムには間に合ったんですが。 あのちょっと時間の都合で証明は省略せざるを得ませんが、講義ノートの方には全部、あの証明をつけておきましたのであの、必要な人は適宜参考にしてください。一応、これをもってあの、この教科書の第1章ですね、この行列に関する道具立ては終わったことにしまして、でまあ、来週からその第2章、その連立一時方程式と行列の関係に入っていきたいと思います。 え、何かここまで質問ありますでしょうか？はい、じゃ、それではあのまた今日明日ですね。あの頑張る人もいるかと思いますので、ぜひ頑張っていい結果を得ていただきたいと思います。さ、今日はこれで終わります。お疲れ様でした。